震災は衝撃的な体験だった。経験し不安にさらされたからこそ、ハブはそれを言葉で表現することはできないと考えた。ただ、五輪の金メダリストになり、一歩踏み出さそうと思えたのだろう。そのハブが再び、東日本大震災への思いを演技で表現することを考えたのは、2014から15シーズン後だった。松尾安信氏が作曲した、東日本大震災鎮魂歌、